はいじゃあ X 大会始めていきたいと思います参加者の皆さんこちらまでお願いいたしますあ間違ったよし はいといととうことでね今日は5人による、えー、総当たり戦でやっていきたいと思います1試合、えー、2試合選手制で得失点差を今日は数えるルールとさせていただきますのでよろしくお願いいたします、えー、完全な、えー、ガチのシングル戦でかなり辛い組み合わせがちょっと見受けられますけれども、まあ、これはもうどうしようもないのでこれでやっていきましょうよろしくお願いいたします はい。じゃあ、ただいまより、えー、2019年2月23日土曜日、仙台プレイロンド FR、スーパーストリートファイター2、2月度月齢大会、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。じゃあ、5人による、えー、2試合戦、そ総当たり戦、ちょっと長めになりますが、よろしくお願いいたします。 はい。じゃあ今日は、りょうじさん、ベンダさん、ゆっきーさん、アンドレさん、そして店員私で、総勢5名の、えー、リーグ戦となりますんでよろしくお願いいたします。じゃあ最初の組み合わせ、りょうじ対ベンダー、えー、いきなり、質問ですね。両国 国, 国技館でやれ的な。は<笑>はい。じゃあベンダさん、お願いします。にさき、にさきです。はい。じゃんけん、関き目からの、ツピで。 じゃあベンナさん 1P の、えー、2P が領事さんとなりますはい2月の月齢大会ですよろしくお願いします西試先生さあまずは、えー、ぶつかり稽古ですねえー、いきなりあの本田二2人しかいないんですけどあのいきなりですいきなりねぶつかり稽古 さあ今日は暑苦しい、えー、組み合わせが多いです、えー、キャラ情勢 S ホンダ X ホンダ S, S フォーク X ザンギー X リュウジョキャラがいません<笑>ジョキャラがいないうえに大体筋肉ですあの龍が唯一なんか飛び道具持ってるずるいやつみたいなそんな感じですねさあこれはベンダさんですねさあ1本取ったなベンダさん やっぱぶつかりもう殴り合いしかないですからね、飛び道具ないから殴って頭突きみたいな、張り手して頭突きみたいな、蹴って頭突きみたいな、あ抜けるんだ、あれ、無敵で抜けるんだ、初めて見た、な生地あまりエクソ知らない私なだけに、ああいう現象が起きると、もう喜んで見てしまう、さ弱頭突きで返して、ここは借り手で削っていく、相打ち、さあ、こうなると、リードしている側がつ。 いやーリードしてるあされてる側ですよされてる側がめっちゃつらい最初のぶつかってあとは流れ出感がやばいっすよさあ、頭突きを防ぎつついろいろですね、もう細かい読み合いがいっぱい大体見てから返す系で基本我慢大会です相打ちからのここは弱頭突きと張り手相打ち、相ちさあ、どうなるとりあえず張り手、そこには誰もいませんけどとりあえずシャドウ、シャドウボクシング からの相打ちーしかし、h o n は火力高い一本取ったのはツーピー領事本田さあ領事さんは基本、ベンダーさんは親方というなんかそんなあの<笑>感じで崇拝しているイメージあるんですけどさあまず親方から一本先に取っていったのはツーピー領事本田 さあ、ズッキャはクズッキで返していく。弱の方が無敵が長いので、まあしっかり、見てから返す系としては、それで返すみたいな。さあ、ジャックズッキー。さあ、我慢大会。こうなると、リードされてる側がめっちゃ辛い。これがホンダホンダ。最初のぶつかって後は流れでが本当に重要なんですよね。さあ、バックジャンプ。安定をと、安定を取る。 さあししかし体力がどっちか先に減るまでは1ドットで も, トで も, トでもあの減っ勝ってればあの勝ってる方が有利さあこうなると今度はンさあベンダー・ホンダが攻めないといけなくなるこの体力差きついがまだワンチャンあるぞあっと暴れるシューピーかシューピーですねさあ取り返した領事・ホンダこれで領事3リーチはい弱頭突き今のはでかいで100列で削る さあさらにもう一回、頭突き入って削っていく頭突きが入るが相打ち、さあ、領事本田は相打ちでもいいよと、最終的に俺が立っていればいいねまさにその格好、さあ、無理にはいかない頭突き、相打ち、しかし体力差は少しずつだが、順頭突き、頭突き、勝ったのは領事本田ということで、領事さん、2 0で勝利。 じゃあ次の試合、アンドレさん、ユッキーさん。 すすいままありがとうございます待っててもらった優しいアイワン 1P アンドレ・ザン f エフ 2P ユッキー・エスホークさあコマンドを間違えないように<笑>ですねお願いいたしますさあ今日の本当暑苦しいですねに筋肉しかいません脂肪に包まれたあの筋肉ムキムキかあの筋肉の上に脂肪がついた人しかいませんあとはちょっと普通っぽい空手か さあここは読み合い技当ててスクリュー暴れをもう一回ジャンプでここはまず読み勝って1本取っていったのは 2P ユッキー S フォークさあ先月の大会の優勝時にコメントであの今年はフォーク頑張りますということでユッキーさんおっしゃってたので多分今年ずっとフォークを使うんじゃないかなとさあしかしさあやり込みジャンプ台系が生きるジャンプ台系が生きる どっちも焦げたらまずいですよねさあここは割れるポイントではありますがさあ逆託うえいここは読み勝ちさあスクリュー暴れをしっかりトマホークバスターで返してまず1本取ったのは 2P ユッキー S ホークさあ2試合目、ね ジャンプ大形さあ対応が遅れたところしっかり見逃さないさあ中継大トマホークさあスクリューで割っていくこの位置は位置正面からうううわちょっと反応が遅かった上り小 P 中 P は当たると一応ダブラリで確定なんですけどちょっと反応遅かったですさあ一本取ってリーチユッキー S ホークやばい流れ さあ読み合いですここは足払いで終わってジャンプ体験さあジャンプ通して昇竜は当たり方が非常に良かった反覚なしさあすでに圏内じゃあだッ体験で返すさあリーチ取り返せれば強いしかし 安定を想はうおっとここは読み合いさあ先に投げていったアンドレ・ザンギーまだやられないぞとさあファイナルラウンド足払いスタートここは何も当てずにスかしスクリューそしてやっとトマホクアスターで返していくめくり通してここはやっと大台風じゃ弱台風かなさあしかし最後の台風が減った勝ったのはユッキー・エスホーク ユッキーさんが2 0で勝利、X 早い<笑>前回も1月大会はあっという間に終わりましたからね、じゃあ、領事さんと僕、やりますか。 ああでは両事本田と島津屋龍の試合ですねあ今日は X が出てちょうど25周年の記念日ということでまさか店員が何も言わないという<笑><し>い<笑>さあこの記念すべき25周年の試合にとりあえず今日唯一の主役の龍で出てるのが島津屋さんですねさあこの バースデーを主人公が飾ることができるのかどうかというところですあと今日はあれですねスペースシャトルで、えー、っとネイルスター杯が開催されたということで非常に X 的には盛り上がっている日ですさあ F1 でもぜひ名試合を見せていただきたいところ1本目は島津や龍が取りましたね、まあ、この組み合わせはさすがに S 本田が球をどう処理するか それ次第で大きく変わってくるがとりあえず端に追い詰めたがこのファイヤーハードで溶かされて振り出しに戻ってしまうのが痛い、まあ、なんとか前に出ようとするけれどもこれに引っかかるとまたやり直しになってしまうとそ こ, こで波動を垂直飛びでどこかで飛ばないと近づけないってやつですねんでこれはしょうがないさあまず1セット目は島津矢龍が取りましたね あ2セット目、はい、開幕はどう出るかここは相打ちですねそんな的には悪くはないところだが昇竜拳で追っ払われるあここで波動の試練が待ち構えるうまく越えられるのかお横の圧力で近づいていきましたねさあそこで飛びから昇龍食らってしまったつながってなかったけれども ここ、理由的には相打ち OK のところですね、サイドを追っ払うとさあなかなか本田体力的にこれきつくなってきているがうん見事、1 0に勝利を合わせられた感じですね、さあここで島津矢竜がいい位置、はい、1試合目、はい、なんとか近づこうとすがここ、ちょっと怪しかったけれども、速足で焦がした、そしてなんとか追っ払う、さあいろいろ足癖の悪い島津矢竜。 いろいろ振っているが相打ちなんとか端に追い詰めたけれどもここで入れ替わってしまうトリり籠にはならないがおっと怪しい真空がすり抜けた昇龍は出ないさあ体力ほぼゴ分でここ追い詰めたがここでどう出るか利を見ていたさあ微妙な体力だが中継が近すぎた あの中継はあの遠い距離だと一方的に本多の競輪に勝てたりするんだけれどもあの距離だともろにやられ判定のところに本多の競輪が食い込んでしまうっていうやつですねあそこはさすがに昇竜が正解だったかなさあダイパンが当たるなんだかいろいろごちゃっているけれども体力的には島津谷龍がリードああまたここで対空が出ないまた昇竜出ないなんかテンパってるぞ しかし、いい角度で頭突きに蹴りが当たって、島津谷龍が2 0で勝利ですかね。今日 2-0 しかないない はいオッケーですすいませんありがとうございますはいベンナー・ユッキーなんか仕組みの対決感ありますけれどもさあユッキーさんは S ホークですさあこの組み合わせさあ去年まではユッキーさんはどちらかというと大会バルログが出場回数が多かったイメージありますしかし今年からは S ホークということで この組み合わせはどうなるか、ズッキさあこの奥の深い、基本殴り合いなんですけれども、さあここは出させて百列からのもう一回削る、さあここは、さあ割り込みが早い頭突キここは確定はしたかったが、さあバックジャンプをいろいろ交えつつ、 コンドルダイブ当たって残り時間が5秒しゃがみないピアバレこれが一発入って知名だまず一本取ったのは 2P ユッキ ー, エソー・エスホクさあこの味のある組み合わせ地味に確定取れないのがめんどくさいですねあのコンドルダイブさあ目の前着地をしっかり見ているさあおいしいさあ打点が高すぎたあるぞ さズ頭突きよく見ているさあこうなると今度はホンダがホンダじゃないフォークがつらいさああとは削りつつというところさあこうなるともうミスマッチ感があるさあ何か不要うわーっと来たああちょって読み合い技重ねるか何するかの読み合い さあ取り返したベンナ・ホンダ基本体力有利したあのリード取った側が有利になる相ちしかし体力勝違うホンダ側 さ, いさあ相ちしかしやはりフォークの方が減っているズ突キー少しずつ削ってズ頭突き弱頭突き足払い5台形ですねあれ まだ2種類ありますからねさあワンチャンああいうちょおおっずつきおーっすったすった<笑>マジかダイソン並みの吸引力吸いましたね残撃よりは間合いが狭いんですけれども今吸いましたねざらしたやられ判定の兼ね合いでしょうねさあ1本取ったのはワー 2P 雪 S ホク ちょっと今あまりにもびっくりして<笑>ちょっとびっくりしましたねあの あ, あの吸いっプリ、さあベンダ・ホンダ立て直せるかさあしかしここまでは満点しっかりトマホークを頭突きで返して甘い飛びも弱頭突きでしっかり対空するさあそしてジャンプしようもんならと頭突きを合わせて大頭突きが見事に刺さってまず1本取ったのはワンピーベンダ・ホンダ 1試合取られてるだけにこの試合は絶対返していきたい基本バックジャンプをメインに組み立てていくあれが強い相打ちからのここは安 定, 安定で削るさあャージ X の弱パンが地味に減るんですよねそして弱パンなのに結構いい減りをするのが、えーまあ、割と知られてるとこであのホークのジャンプショッピー持続がずっと出っ歯でなおかつ割と減る さあこうなると、おっと、どうなる、セフ、セ, フ, セフ、さあ、必死に暴れて、これが通る、からの、ジャック、ジャックピーから、まだ全然ワンチャンですよね、そしてこれ、あっと、最後はしばらく振ったところにちょうどコンドルダイブ、これでユッキーさんリーチ、ファイナルランド、はい、さあ、基本、事故らないようにと、あれが一番事故らないといえば、事故らないですね、確かに。さあ コンドダイブかラのここは弱突ス返して体力的にはほぼ並んでいる状態さあ、なんてシュールな光景たい リ, ードリードしているのは ホ, ンダ側じゃないえホーク側上から削るうわっと鬼むそ、からのさあここは無理をしないズスキ削ってさあ、ジャンプ台 P の判定が強い、どっちだこれ、怪しいライン。 20秒1 0さ列てからのどっちだこれお互い逃げているお互い逃げている逃げているあっと逆託どっち本田だった最後の1秒まで諦めないさあ本田ベンダさんが取り返した本当に最後の1秒まで分かんなかったですね今トマホーク当てた瞬間終わったかなと思ったんですけど諦めずに頭突きを出してガードさせた分体力で まくっっていったワンピーベ ン, ンダ・ホンダ11、いい勝負見た目シュールで単純なんですけどなんか熱いですよねこの体力ちょっとでもリードされたらまずい予感ジャンプ台 P の判定が強いさあ、S、SS にすると結構ね技判定があの強くなる技が結構あります龍のジャンプ台系と か, なんかすげえ強くなったイメージがさあ、頭突き入って しかし俺はあと小 P2 発分でいいんだよとあっとからのめくり重ねて100列で削ってもう1回さあこれで圏内ですね弱頭突きでワンチャン残るかぐらいの勢いあ う, うわー最後はコンドルダイブが入る1本取ったのは 2P ユッキー S ホーク さあこれはジャックズ ス, スキ、ここは高め当てからしっかり半角取っていった、今度はだいブ引っかかって、ジャックズ ス, スキー引っかけて100、100アここは回していたユッキー・エスホーク、勝ったのは ユ, スキユッキー・エスホーク、2 1で勝利。 じゃアンドレさん私です。じゃあベンダさんお願いします。ワンピーアンドレさんツーピー私です。 さあ次は、えー、アンドレザンギと島津ュ竜ですねさっき島津さんは料理さんに勝ってアンドレさんはユッキーさんに負けているというところで、えー、一勝と一敗同士ですかねさあ足払いぐるんぐるん回っているけれどもお互いかなりケア開始やってる感じですねとりあえず波動はガードさせる感じですけどさあダブラリが当たってしまって ここからスクリュー失敗竜巻リバサでれ出てさあ3段入ってしまって体力半分ぐらい持ってかれてしまったさらに足払いでこなされるさあここキャンセルも真空はガードで使わせるとダブラリ当たらない蹴りは当たるけど時間が少ないね逃げ蹴り ここのあちょっと時間厳しいかなザンギー始末や竜ああ吸うけれども一1 0でああ1秒足りない始末や竜が一本さあタッチ清形が当たる足払いが使ったところに長いザンギの中継が当たって今度は一気に アンドレザンギが持っていったさあめくりからの波動で足払い焦がしてまた焦がして足払いはスかす体力はいつの間にか始津矢龍がリードしてさあンクに引っかかってしまったこれで始津矢龍が1セット取りましたかね さあ、1セット目アンドレザンギが意地を見せられるかどうかこれさあぐるぐるに台足が当たるとああ、この勝竜のすかしに台足が当たらないスクリューは使ってしまう角を食らってしまって あいろいろ警戒しているけれども足払いを食らってしまってなかなかスクリュー圏内に近づけないとここで真空が溜まるさどこで始末やる真空をぶっ放すかいろいろ小技で警戒しつつじりじりアンドレザインが詰め寄っていくけれどもまた離されてしまって時間が少ない真空は削りで使ってお、OK、けとここはだめでしたね これで柴田龍がリーチさあこれがラストになってしまうのか波動で動かされる逃げ蹴りここナイスガードですねここでワンチャンがなかったかでもまだ近い近いけれどもおおここはちゃんとはじきですかねそしてアントビガード 2発目はいきませんよとなるけれども今度は始末や理が追い詰められている真空がたまったので一発逆転もあるところまだまだ残儀油断できないですねさあどんどん足払いでこかして、まあ、端に追い詰めていくちびちび当てるが真空はバレていましたアンドレザンギが1本取り返すさあここで3本目 中骨に引っかかったが今度はダブラリを引っ掛けてスクリュー出ない近づいたところでちょうどスクリューを決めるとただはめに行ける距離ではなかったですね焦がされてしまうここで近づけない ちゃんと上を見ていたコンビ二松龍が当たって、島津矢龍がこれで2勝目ですね、ここで2勝がユキさんと島津屋さんで並んでいるところと、次は次はどういう試合になりますかね。 はいじゃあ涼治さんユッキーさんでその次がベンダさんと始末屋でお願いします。じゃあ涼治さん、えー、ユッキーさんーはいではお願いします。あいやワンピ涼治 S ソンド二ピユッキー S ホク さあお前ら S ででやれって感じですね<笑>、えー、そしてあのー、さっきベンダーさんが言ってましたけど今日はスーパーストリート配達稼働25周年さあ怒られました<笑>なんで先に言わねえんだと<笑>すいません Twitter <笑>見て気づいたバカ野郎ですはいということで25周年25年前の今頃皆さんは何をしていたかさあ考えるのはやめましょうマジ考えにやめましょう本当。ほんと<笑>そういうレベルですね えー、ちなみに僕は中学生でした<笑>やばいですね<笑> 25年はやばいですねさあジャックズ付きからの100列で削るさあコンドルダイブ入ってジャンプダイピー、えー、やられ判定が極端に小さくなって 下, 下方向に、えー、攻撃縦が強い非常に強いさあジャックズ付きじゃなかった張り手 さあこれは大変ですねまたコンドロダイブがあの打点高くないとズ突キが半角にならないというまたこの大変さズ突キしかし弱ズ突キ体育<笑>ここは蹴っていく相打ちこれで体力はならずおうまいわっとリバーサルしっかり出して弱ズツキ ジャンプ中継からしかしここはコンドルダイヤルトマホーク最後はジャックズツキとボディープレスが相打ちまず1本取ったのは 2P ユッキー S ホークさあ2試合目さあやはりゲージがない<笑>さあ開幕飛びに対してジャックズツキイプ さあ<笑>あとさあここはちょうど弱頭突きで返さないと今あれですねもう台風の前でしたさあいまず駒投げ一発決めつつ体力リードは若干ですが3ホーク側でしょうかこれはどうなるか残りおーっとおーっとでかい 2回ガードしかしこれは余裕があったさあ弱頭突きを無理して出 さ, 出さずにここはあえて受けてさあしっかり体力差を維持した領事ホンダがまず1本選手さあ X のこの長いよで短い99秒これ本当に地味にあれですね短いよで長いさあピオってさあピッつながっているさあ S ホンダの特権というかホンダ使いの基本行動的なそんな感じで まず取り返していった領事本多これでいちいち熱いさあユッキーさんに初の土がつくかどうかというちょっと面白い展開そして領事さんが勝つと、えー、優勝戦線に復活です領事さんが今1勝1敗なのでここで勝てば2勝1敗で優勝戦線に入る形あっとうわ早すぎた高まった 暴れてさあ体力リードはこれでもまだ本田側さあ溜よう、ためをじゃあジャックズスキー、弱頭突き無理しない遅らせ、ジ弱頭突きツ突きうわー、すった、マジで100貫しっかりケアしてジャンプ台 P が強い最後は頭突き来たところをバックジャンプで透かして後ろから攻撃とさあこれでユッキー S をクリーチ さあ大ズ付きジャンプ台 P で返す、張り手は相打ち、さあ張り手出したところにちょうどコンドルダイブ、ジャンプ台ーはジャンプ台ーに負ける、頭突きですね、大ズ付きがジャンプ台ーに負ける、そしてジャンプジャックーが強い、判定出っ歯さあ、分かんないが、ドット、うわー、最後はジャンプジャックー出っ放しの判定が強かった、勝ったのはユッキー本ダじゃなかった、S ソーク。 ヨッキーさんが2、1、えー、1、2、じゃあ、ベンダーさんと私。 食べる人がいない。<笑>アンドレさん。<笑>アンドレ実況。<笑>よろしくお願いします。あざす。はい、マイク持ったアンドレです。よろしくお願いします。はい。ベンダ打本題対始末や流。まあい。いつもの対戦ですね。迫ってくる本多対波動の流。まずはいかに波動を打ち分けるかが問題。おおっと捕まった。このまま。死ぬパターンもあるぞ。 さあと 大, 大足から今度は突き返せて波動波動です今度はどうやってこれをかわすかが問題になりますリュウ ー, ーは飛びを一発食らったところでそこから止まるのでいろんなところは波動を使っていきますおっと痛いのが入った中圧昇竜さあ2本目開幕どうなるか 安定なバックジャンプからの飛び込み感おーっと大いちょが仕込んである張り手で削っていくおーっとこの段はちょっと痛いぞ波動の嵐が届きますあのスイジャンは X ホンダだけにあるものですがあれだとためがなくなってしまうのでやれることが少なくなってしまうさあ波動波動張り手でもまたあ足りない波動で終わりです さあ1本目は島津綾流の勝利さあここから本田の摩擦が見れるか続きが使ってここからいたつらいとこトリカゴですスイージャン一回かわしてもまた波動が飛んでくるんで本当この位置はつらい客観しても昇竜やらないかを間に合ってしまう場所ですおーっと昇竜で切り返す 手が中圧を潰して真空完璧に処理しましたさあ開幕、張り手からおっとたくさん勝利に負けて今度はまた燃やされる本田がきついさあ迫りくる本田それを返すための波動岡マ蹴りが刺さって張り手はガードにならずにバックジャンプにかわす 一日は稼いだかった勝利が立ってまたダウン奪われてなんかおーっと竜ーおと勝勝利が迸るわあ最後は勝利をこすっていた2点あと始末や流の勝利ですはいじゃああちょっと待って。 じゃあアンドレさん、ちょっと連戦申し訳あ連戦しなくて、あでは連戦か、連戦しないとだめだね、じゃあ、どっちからやろうかな、どっちやりたいです か, <笑>上か、上から順々に、はい、じゃあ、アンドレ、ザンギフ対、リョうジエソンダ、ザンギ使いにどっちのホンダってやりたいですかって、これ、本当ひどいですよね。 まあ、もうアンドレさんの試合残ってるのがあのベンダさんと両純さんしかいないんでどっちからやろう的なさあ見ていきましょう 1P、アンドレ、ザンゲフ 2P、両人エソンダさあこの組み合わせはもう言 わ, もう言わずもうがなザンギがつらい特にエソンダはつらいさあ見ていきましょうこの100列に対して張り手に対して本当にリターンが取るのが非常に大変 しゃがみジャックピーでしたかねかなりもうただほあのほ 張, り手に張り手の火力がやっぱりジャックピーとダンチなんでこの技を出すタイミングが間違った瞬間大変なことになるさあやはりつらい<笑>頑張ってほしいさあ最後はもちろん貯めていましたと上通してまず1本取ったのは 2P 領事本田ジャックピーあゆち 頭突きが入るあっと読みは当たってたかしかし判定の問題どうするんだろうこれと思いつつ生粋の三技使いならなんとかしてくれると僕は思っている判定が強いあと一歩あと一歩前に入ればスクリューの前なんですが、うん、さあ張り手 うわっとまあ、頭突き読みだとは思うんですけれども、もここは両事本田が体力差を守って、一本選手、さあ2試合目。 あの形式が5人リーグ戦で2試合選手っていうのは、まあ、ちょっと仕方がないですけど逆にこの2試合選手制というルールがさらに辛さを残疑本ン戦をすごく辛くしている感があって非常に申し訳ない感があるさあしかし頑張ってほしい頭突きしっかりジャックズ頭突きで対空大頭突きが入ってあっとおっいろいろあった あ最後は飛びに、大頭突き引っかかって、1本取ったのは 2P、両ジェソンダー、これでリーチ。開幕中 P か。さあ、バニシング。思わぬところに、もう一発。思わぬところで、おいしい2発が入る。しかし、これで体力はほぼ並んでしまう。さあ、上は通らない。さあ、危ない。一回投げてしまえばワンチャンはあるんですが、投げ回りが遠い。 サーワントワーまさかの出なかったスクリュー勝ったのは領事本田領事さんが 2, 2勝1敗で終了です、はい、で、えー、アンドレさん連戦申し訳ありませんベンダー対アンドレでお願いします すいませんちょっと待ってくださいねちょっとだけ<笑>れはい、はいはい、ではお願いします<音楽>、はいでは 1P アンドレー・ホンダーあじゃあなかったアンドレー・ X ・ザンゲフ対する 2P が、えー、ベンダー・ X ・ホンダ あんまり辛さは変わんないように見えるさあこのさあバニシングすごい位置で当たるしかしズツキもかすって当たるさあ飛びはしっかり返す足払い入ってさあズツキさあ一応圏内ジャックピー引っかかるー さあ最後は張り手 X の張り手が一歩進んでくるから余計立ちが悪いさあ一本取ったのはベンダ・ホンダさあ相打ちさあ近づきたいズ突きが入る あーっと続き入ってーあーっと最後は上から踏もとしたが張り手が強い相撲取りは張り手が着込んでゴワスさあ1本取ったのは 2PB エンナ・ホンダさあ非常につらい組み合わせでありますが踏み守っていきましょう2試合目、まあ、開幕張り手 本当に1回投げればなんですよね1回投げればジャンプイ P さあ体力リードダブラリしかし相打ち中継さあ体力リードはザンゲーフ側さあこうなるとやっと少し気持ちに余裕が生まれる上ト押すジャンプ台系さあ待望の一本選手さあ続く2ランド目 張り手が入る足払いずつき足払いしかしドット足払いあっと張り手が張り手がもう迷わず出していた迷わず張り手をさあこれでベンナさんリーチ ファイナルラウンド、飛びに張りテが引っかかるあゆちどうチャンス来たかしかし、さあ百大百貫で抜けるここは読み合い、そして気づいたらそットしかないこれはジャンプダイビンあっと、ジャンプダイビンあるのかあるのかあっと、最後はジャンプダイティとなりかがゆち 一瞬夢を見れましたが残念ながら夢叶わず勝ったのはベンナ・ホンダということでベンナさんが2 0ストレートでベンナさん1勝3敗で終了となりますじゃあ決勝戦的な優勝決定戦的な扱いでユッキー対始末屋いきましょう 決勝戦ですね、スポーツの X25 周年ハザル F1X 大会の決勝戦となります、まあ、決勝戦というかリーグ戦なもので事実上の決勝戦というところですかね勝った方が今月の大会の優勝者ということになります S ホークと X リュート、まあ、またダ、えー、ルシムステージですね、早いステージになりました。 あ1本目は速さを利用してこのいきなりのコンールダイブがなかなか返しづらいといったところでしょうか1本目はユッキー S オークですねさあ2本目おおんか300点勝利が大ゲに当たりましたねここは落ち着いて足払いで返すおお今度はちゃんと見てますねただやっぱり 速いのでこの飛びのタイミングが微妙にずれる感じですかしっかりスオークがハメを続けているこれもハメ圏内ちゃんとハメるハメの精度は高いですねさあ1セット目はユッキースオークが取ってこれでリーチかかりましたさて2戦目島津矢龍定員そして主人公としての意地を見せられるのか このまま負けるわけにはいかないはずだちゃんと上を見ている足払いはつながらないが波動で追い返してさあ体力の半分以上を奪っているさあ使っちゃったがお互いミスがあったこれはちょっと尖ったさあ仕切り直しただ端っこに追い詰められているので始末矢流が厳しいかと思ったらまたアントビ ミ, ミスだがなんかごちゃった まだ分かんないよ今のは龍のマリオパンチと僕のジャンプの飛びか何かが相打ちになった感じですかねさあ空中でコンドルが当たるこのままユッキー・ホンが勝ってしまうのかとりあえず勝利で酔っ払う今度はちゃんと足場へつながっていたじゃあ見ているあとは落ち着いて島津や龍が上を見られるかどうか おー中キック当たった今ちょっと怪しい間合いでしたけどねここからはめかと思いきやちょっと飛びが早かったかな島津矢龍が1本取り返す3ラウンド目おーなんか微妙な飛びでしたけどちゃんと上を見ているこの男大昇龍おおここは昇龍が出ないここはガードですねおお上を見ている 空中で大リが当たって追っ払うちゃあここはめけんないあーはめミスここはでかいなんとなんと怪しい怪しい2回フォークの勝利がスかる 1回目、使ったところで終わったかと思ったら島千絵龍が技を出せずさらにそこにカウンターを当てようとフォークが勝利を出したらさすがに2回目のミスは許しませんよということで中足ハードでしたかねここでフィニッシュというところですさあ、ここでお互い1本取ったところで3戦目つながってないところにしっかりと投げを入れる声めくりですかねさあ、こかすまたこれアントミスダルシムステージ早いですからね 微妙な富のタイミングが合わないところでしょうかさあ始末矢龍、なんとか後ろにとって陣地を確保しようとするがここは逆に後ろに下がってしまったのがアダになってハメ圏内に入るというところで2回ハメられて1本目はユッキーホークですね。こここででででリーチですねタイヤーで追っ払うさあどこで フォ ー, ークがコンドルを仕掛けるかですが今度は落ち着いて早めの遠距離、えー、中継ですかねでちゃんと始末矢龍が追い返しているというところです今度またこの中継これ判定強いですからねいくら S オークの飛びの判定が強いといってもなかなかあっていうところですかさあ最後まで中継ですねコマンドいらない分ここきっちり中継で返せる場合であれば かなり強いところですかねとなるとユッキーホークもこれコンドルを出す角度を考えないとまた返されてしまうところだが今度は完全ハメな内でパーフェクトで終わってしまったさあ最後はあっさりユッキーホークが取ってこれでユッキーさんが4連勝で今月優勝というところですかねおめでとうございました 主人公がこれ意地を見せることができず、25周年を飾れなかったさあ次の26周年はぜひ主人公に頑張っていただきたいところですね。 はいんな感じでベンダーさんがまとめてくれました、えー、ということでね25周年まだまだ X 遊べますんで皆さ ん,、あのー、どんどんどんどどんん遊んでいきましょう東北で実機でできるゲーセンずい随分限られてきましたんでぜひともね、えー、F1R よろしくお願いいたしますということで本日の月齢大会以上で終了となりますこのあと、えー、大会代はあのー、店内対戦代でこのまま垂れ流しであの配信の方を行いながらやっていこうと思いますんで、えー、ぜひとも、えー、このままねあのよろしくお願いいたします ははいでは以上もちましてスーパーストリートファイター 2X2 月の月齢大会終了です皆さんご参加誠にありがとうございました見えない<笑>すいませんちょっと画面の調整してですねすいませんはいちょもうちょっとだけ待ってくださいはい